Welcome to c r e t u b e 皆さん、こんにちは。ゼネシスビデオジョッキーのミスミです。えー、早いもので c r e チ t u b e はこの回で10回目となりました。2021年4月に配信を開始した c r e チ t u b e ですが、えー、これまではゼネシスのビジョン、カルチャー、 プロダクトのここがいいというところをクルーのメンバーと一緒にお伝えさせていただいておりますが、もっともっとゼネシスのクルーを知っていただきたいということで、本日からですね、数回に分けて、クーチューブ・ウス・パートナーということで、パートナー企業様をゲストに迎え、ゼネシスとパートナー企業様によって広がるクラウドサービスの活用や CX、EX 関連のプロダクトの情報を新たなスタイルで発信していきたいと思っております。 えー、ここからは、ゼルティスのパートナーアライアンス営業本部の水野が進めてまいります。水野さん、本日はよろしくお願いします。はい、ミさん、ご紹介ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。私は、えー、国内外のテクノロジーパートナー様の担当してます、水野です。クルーチューブウィズパートナーでは、毎回カスタマーエクスペリエンスの分野でトップ企業のリーダーをお招きいたしまして、 各社が考えるそれぞれの CX、DX、EX の形や提供サービスに込めた内なる思いを語っていただきたいと思います。今回クルーチューブにご参加いただくクルーは株式会社ゼンデスクの富永健社長です。ここからは弊社代表のポール・リッチーと共に進めてまいります。富永さん、ポールさん、今日はよろしくお願いいたします。 はい。よろしくお願いします。えー、皆さん、こんにちは。えー、ジェネシスのホールです、えー。10回目のクルーチューブ。えー、今回初めて、えー、ジェネシスの、まあ、社員のクルー、えー、からですね、パートナーさんに、えー、広げていけることがあのできたの本当に嬉しいなと思っております。そして何より、あの、クラウドの業界の経験の豊富な、えー、富永さんがその最初のゲストとして、えー、来ていただいているところは本当に、えー、嬉しいなと思っております、えー。富永さん、今日よろしくお願いします。 よろしくお願いします。呼んでいただいてありがとうございます。いいえ、こちらこそ。あの、富永さんね、もう20年以上、え、IT 業界の中で、え、いろんな形で、でもまさに、あの、クラウドが日本で復旧し始めたところから、クラウドに関わってるんじゃないかなと思うんですけれど、あの、はい、今の全デスク、えー、に勤めてからですね、いろいろと変化が、あの、出てきていると思いますし、ぜひ簡単にまず、そのあたりのご紹介を含めて、お願いできればと思います。 はい、ありがとうございます。まあ、ゼンデスクはですね、あの、創業は2007年で、あの、いわゆるクラウドの世界で言うとですね、まあ、第二世代っていうんですかね、あの、あの、早い段階でのですね、クラウドベンダー、まあ、イヤスが一番初めに出てきましたけども、そういう企業の上でですね、その s a ズ s のサービスを提供していくっていう、まあ、新しい世代の会社でございます。で、我々ですね、えっと、上場、2014年に上場をしまして、 えー、もう今はですね、従業員の数でいうと6000名を超えて、世界中でビジネスをさせていただいております。お客様もですね、もう10万社を超えるようなお客様をいただいているような、そういうような会社でございます。ただ、ああクラウドベースですので、そういう意味で言うと、本当に導入しやすいっていうのが我々のあのメリットでもあるんですよね。そういった意味で、導入していただいているお客様の数は本当に多いというのがまあ特徴になっています。 ありがとうございます。もうまさに、えー、これから日本がどんどんどんどんですね、あの、クラウドにこうシフトしていく中で、えー、本当にふさわしい最初のゲストじゃないかなと思っております。水野さんいかがでしょうかきっと、あの、最初に、えー、富永さんに聞きたい質問あるんじゃないかと思うんですけど。 そうですねあの私のイメージですと、ゼンデスクさんといいますと、チケット管理システムですとか、あとはスタートアップ企業様向けのヘルプデスクに強いという印象があったんですけれども、まあ、最近、こうやってあの富永社長と会話するようになったのも、あの御社が。 エンタープライズ企業向けに、あの、強いアプローチを強化されているということで、まあ、その中でジェネシスクラウドとの連携ですとか、まあ、協業の部分をお客様にご提案する機会が増えてきたので、とても嬉しく思っているんですけれども、まあ、あの、ここで富永社長にぜひお伺いしたいのは、現在、御社の方でフォーカスされているマーケットですとか、あとは事例、ユースケースといったことを皆さん気にされていると思いますので、ぜひご紹介いただければと思います。 はい、ありがとうございます。あの、おっしゃれる通りですね、我々もともとはですね、スタートアップですとか、まあ、いわゆる、あの、小さな会社さん、いわゆるテクノロジーに、こう、なんて言うんでしょうね、尖がった会社さんが、あの、全デスクいいよね、ということで使い始めて、そこからずっと広がっていったような、あの、歴史を持ってます。まあ、我々自身がシリコンバレーのベンチャー企業だったということもあってですね、まあ、その仲間が、 ヘルプデスク、サポートに関しては全デスク使うのが一番手っ取り早いし、あの品質もいいし、スピーディーで、いわゆるクールだよねっていうようなあの印象を持っていただいていたようです。で、おかげさまでですね、あの日本でもあのそういったテックサビーな会社さんからあ一番初めに導入が始まっていてですね、 えー、まあ今、ここら辺でこうロゴボードが出ているかもしれませんけれども、あの多くのお客様にご利用いただいております。で、最近はですね、あのおっしゃられた通り、あり、いわゆるそのテックサビなスタートアップの会社さんだけじゃなくてですね、やっぱりその大きないわゆる日本の伝統的な会社様ですね、でもですね、カスタマーエクスペリエンスを向上していかなきゃいけない、あるいはまあ世の中の 個人のコミュニケーションのスタイルがだいぶ変わってきてますので、まあ一昔前みたいに、企業とコミュニケーションするときは電話だけ、もしくは店舗に、店舗に行くだけ、みたいな時代からだいぶ変わってきてますから、まあそういうような時代の変化に合わせて、まあ大きな企業さんも、 そこにアダプトしていこうということ で, です、ねあの、まれわれ東京電力さんのほが一番大きなあの有名な事例として扱わせていただいてますけれども、そういった大企業さんもご利用いただいているというような状況になってきています。で、面白いのはです、ね、マーケットという意味では、その大きな会社さんに広がっていくのと同時にです、ねえーえーと、地方の公共団体ですとか、まあ、そういった領域にもです、ね、広がってきているのが、まあ、最近、我々の中では、 注目しているところですあの公共団体もまあコロナですとかいろいろあってですね、市民とのコミュニケーションというのがどんどんどんどん増えてきている中で、今まではそのまあコールセンターとかヘルプデスクとかいう概念があんまりなかったんだけども、これ整えていかないといけないよねみたいなやっぱり声が出てきているという中で、そういった引き合いが増えてきているという状況でございます。 いや、素晴らしい。あの、その、尖ったという言葉にすごく、あの、関心を持つんですけど、我々もね、あの、この、えー、クルーチューブを開始した大きな要因としては、やはり、我々の多くのお客さんにもっともっとジェネシスクラウドを知ってもらおうと、もらいたいと。えー、5、6年前にジェネシスクラウドをかいあの、スタートしたときには、本当に CX に尖った、えー、どんどんね、新しい CX を提供したい、関心の高いお客さんがジェネシスクラウドを選んでいただいて、まあ、この5、6年でどんどんやはりその、新しいこうカスタマージャーにの構成をどう作っていくかというところが、 もう、まさに皆さんが、あの、次のステップとして考えているところに来ているんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味は、あの、ゼンデスさんとは、あの、海外で、あの、ね、多くの事例もありまして、もう、エイパックで、まあ、ちょっとね、ね、あの、名前はなかなかお伝えできない企業さんなんですけど、もう、数千席の、あの、Zendesk、ゼンデスク、ジェネシス、クラウドの組み合わせもあるので、まあ、そういった意味では、これからの日本の、えー、オプチュニティといいますかね、あの、チャンスっていうところは、一緒に、富永さんと、あのね、ね、えー、攻めていけるといいなと思っております。あの、 そういった、そういった意味で我々のビジョン、え。ー よくお話ししてますけど、エクスペリエンサーサービス。えー、一人一人の、こう、お客さんに対して企業が、まあ、共感性を持って、ちゃんとこう対応していくっていうところが、えー、まあ、最適な CX を作っていく、え、要素、鍵になると思っているんですよね。で、それがまあ、このビジョンを持って、どんどん日本の企業と、あの、接していけるようにしていきたいと思ってるんですけど、あの、逆に、ゼンデスクさん、富永さんから見て、あの、どういうようなビジョンですかね。どういうような考えを持たれてますかね。CX に関して、ゼンデスクさんとして。 そうですね。ありがとうございます。あの、結構我々、最近よくお客様にお話しさせていただいているのがですね、あの CX っていうと、なんか日本のお客様は特になんですけど、こう、普通よりも良い体験をお客様に提供しようというふうに考えるあのパターンが多いんですね。なんですけど、我々の調査によるとですね、お客様が通常よりも良い体験をするよりも、 お客様が通常よりも悪い体験をする方がダメージが大きいということが分かってきています。まあ、いい体験をするのはそれは素晴らしいことなんですけど、だからといってその会社を使い続けるかというと、あまり優位なデータとしては出てきていないようなんですが、悪い体験をすると間違いなくですね、お客さんが離脱していくというデータは明確に出てきていますで。我々の調査ではですね、悪い体験を一回でもすると、えー、もうこの会社とは付き合わないというふうに答えているお客様が 61% いらっしゃって、 2回になるとですね、78%、もうほとんどのお客様がそのお客、その企業から離れていくというようなあのデータが出てきてますので、まずはですね、お客様に嫌な体験をさせないようにするということが、多分 CX の一番重要なポイントなんだと思います。で嫌な体験で皆さんぱっと思いつくのがですね、例えば待たされたりとか、同じことを何回も聞かれたりですとか、たらい回しにあったりというようなことが、 あの、ま、想像つくと思うんですけど、これってすべてコミュニケーションの主導権が企業側にあるからですね。例えば、ま、オペレーターの人が10人しかいなかったらですね、10人までは対応できるけど、11人目は待ってね、というような感じになります。そうすると、やっぱり企業がそのお客様のコミュニケーションの主導権を握り続けることになるんですけど、今のまあ消費者の人たちって、ま、LINE ですとか Facebook メッセンジャーですとか、自分たちで好きなような あの、コミュニケーションチャンネルを使って好きなようにコミュニケーションをしてますよねで。そうすると、あの、主導権というのはやっぱり消費者側にあってかるべしっていう感覚がですね、やっぱ出てきてるんですよね。でそうすると、あの、ま、御社も取り組まれてらっしゃるかと思いますけど、やっぱりデジタルネイティブなオムニチャンネルの対応が必要になってくるというふうに我々は考えています。でこのオムニチャンネルの対応のその先にあるのがですね、まあ、我々が提唱しているまあ対話型 CRM っていうあのコンセプトがあるんですけど、 フェイスブックメッセンジャーでも LINE でもそうなんですが、友達とコミュニケーションしているときって、なんか何か問題があって、それを解決して、はい、クローズみたいなコミュニケーションじゃないですよね。なんかずっと友達関係として会話が続いていって、なんもう困ったことだったら相談するけども、なんとなく解決して、また別の話題が出てきたらまたコミュニケーションが始まっていくっていうようなスタイルだと思うんですけど、やがてですね、企業と消費者の間のコミュニケーションもそういうような形で、えー、チケット制みたいな感じですね。<笑> 一個質問して、はい、解決して、はい、クローズみたいな世界からずっと友達のような感覚で企業と付き合っていくというようなスタイルに変わっていくだろうと我々は考えていまして、まあそういうような形 で, ですね、まあ、嫌な思いをしないで自分たちが好きなツールを使って比較的長くコミュニケーションあるいは関係を維持していくことができると、そういうようなプラットフォームが今後、 他社を差別化していくための重要なポイントになるんじゃないかなというふうに我々考えています。うんいやあの本当に話を聞いてて安心したっていうか我々もジェネシスとして同じようにあのどうしても CX というとその瞬間のようにおっしゃるようにその日本の企業っておもおもてなし体験をしていく。 っていうところに集中して、そこは素晴らしいと思うんですけれど、もっともっとその、あの、先ほど富永さんも言 っ, て、ま、言ってましたけどあの、消費者に主導権を持つって言ったんですけど、我々自身も消費者じゃないですか。そ う, そういった考え方でお客様、まあ企業が、あの、スポットでのこう、エクスペリエンスをどうしていくかっていうところは、うん、もう結構前の話であって、 あの、より成功していくっていうところは、その企業と消費者がどういう、えー、ジャーニーを作っていくかっていうところが、えー、接するポイントの始め。 からおな、おっしゃるように、まあ、永遠というわけじゃないですけれど、いつでもやっぱりその企業と、えー、しっかり接することによって、接したときに、えっ、ー、と、自分のことをちゃんと分かっていることが、安心して、こう、やっぱりできることが、すごく、あの、重要だと思ってますので、あの、最近我々も我々もお話ししてるお客さんは、そういう意識に、少しずつ変わってきてるんじゃないかなと思うので、そういった意味ではね、あの、ゼンデスさんとの、あの、このパートナーリングというところが、あの、有効に出て、あの、有効化されるんじゃないかなと思いますね。 はい、まさにあの、つながってるっていうのが今後のキーワードになってくると思います。あの一問一答からですね、ずっとつながってるよねっていうような状態が、やっぱりあの重要になってくるんだろうなというふうに思います。うん<笑> ろしけ私の方からも一つ質問させていただきたいんですけど、あのはい、まあ、だけども話題になりましたけど、まあ、ビジネス上のコミュニケーションもですね、まあ、電話からだんだんこうメッセージングのようなテキストベースに移ってきているかと思います。で、そういう中で、マウン社もそういうデジタルチャンネルのソリューションをどんどんどんどん出していかれていると思うんですけど、まあ、逆にその、 あの何て言うんでしょうね、ジェネシスさんの視点で見たときに、あるいはね、ポールさんの視点で見たときに、このマーケットの変化っていうのをどういうふうに捉えていらっしゃるんでしょうかね。まあ、あとはその、その、なんでしょうね、我々、ゼネデスクとジェネシスさん、まあ、あのねポールさんとよくお話しさせていただいてるんで、もうこうやったら組めるよねみたいなイメージは出来上がってると思うんですけど、ぜひそのイメージをですね、こ の, あのこのビデオを見てる皆さんにも伝えいただければなというふうに思っています。 そうですね、まあ、傾向的には先ほど、ねあの、富永さんからもコメントあるように、やっぱりあの企業側で、まあ、DX も含めて、どういうふうにデジタル化をしていくかっていうところが出てるんじゃないかなというところは、すごくあの、えー、感じるようになってきてるところですね。あのちょっと余談になるんですけど、この間、あのうちの息子も20歳なんですけど、ようやく自分で、えー、バイトして、えー、自分で金を稼げるようになって。<笑>あの どっかの企業に問い合わせしてたんですよね。うん、で、必死に、あの、その企業と、えっ、ー、と、チャット、携帯でチャットをやってたんです。で、電話すれば早いんじゃないかっていう、<笑>もう、ね、年齢のところから出ちゃった、あの、癖なんですけど、いや、もう、だってチャットできるし、こっちの方が早いし、あの、なんでしょうね、こう、もう若者層としての、こう、えー、 企業とのこう連携をどうしていくかというところのもう違いがどんどん出てきてる。で、そこからね、そのデジタルチャンネルというところを揃えることはもちろん重要だと思ってるんですけど、デジタルイコールデジタルチャンネルだけではなくて、やっぱりデータも重要になってくるし、そのデータをどう見て、どう分析して、えー、スピーディーにやっていくかというところは、今、その、えー、まさにその AI がどんどんあの発展してるところになってくると思うので、まあ、個人的には、あの、そういう関心の高い企業さんが、 単、単なるそのデジタルチャンネルを用意して単発的な対応ができるということではなく、豊富なデータをどう活用して、えー、まあ、そのエクスペリエンスやサービスとか最適なカスタマージャーニーを作っていけるかっていうところが、あの、次のステップにこう傾向として入ってきていると思いますし、そういった意味ではゼば全絶さんが豊富なデータをこう集まるようなプラットフォームであって、ジェネシスもそうであって、えー、そういうようなパートナ リ, パートナリングを どんどんですね強化していくことによって、自分たちも消費者として、いい体験ができるようなになるようなあの世界になってくれるといいなとは思ってますすねね、うん、そうです、ね、あのまさにそういうような世界をですね作っていくために、やっぱりそのまあ御社もそうですし、この業界にいる我々がですねそのいいところを持ち寄って、まあ、な何て言うんでしょうね、コンセプトをしっかりと固め て, て、うん、まあ、日本のマーケットにこう押し出していくっていうのは、本当に重要なことかなと私も改めて感じました。 はい。まあ、あの、まさに富永さんとよくお話ししたのは、これは、まあ、ま、ご覧になっている皆さんへの約束ですけど、あの、一緒にですね、あの、Zendes さんと、まあ、いろんな CX のシナリオが、Zendes、えー、と Genesis、えー、どういうような形でこうご提供できるかというところを、どんどんですね、いろんな業種にわたったりとか、CX の、あの、場面にわたって、一緒に作っていけたらいいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、あの、クルー t u b e 残念ながらセミナーではない。5分、10分のね、こう短時間でやって少しでも皆さんのあの興味を湧くような話で、もうあっという間にちょっと、えー、話で時間が、えー、過ぎてしまいましたけれど、皆さんいかがでしたでしょうかえー、今日全デッさんの富永さんと、まあ、少し、えー、お互いの会社がどういう形で、えー、皆さんに少しでも力ありになれる、なれるようになりたいというあ思いは伝わりましたでしょうかあの、本当に今日富永さん、えー、お時間いただきましてありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございまはい。ありがとうございます。えー、富永さん、ポールさん、水野さん、ありがとうございました。皆さん、いかがでしたでしょうかえー、本日お話しさせていただいた、えー、ゼンデスクさんとゼネシスのソリューションを組み合わせて、組み合わせることによって、どのように差別化できる CX を提供できるか、ご興味のある方は、ぜひ、弊社の、えー、ウェブサイトまで、えー、お問い合わせいただければと思います。 え、引き続きですね、次回以降も様々なパートナー様にご登壇いただいて、もっともっと面白いお話伺えればと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは本日は以上となります。Thank you! See you next time!